さあ、刀鍛冶の里編放送までの流れスペシャルというところで、まずは皆さんこちらをご覧ください。いや、なんとですね、こんな感じで4月から刀鍛冶放送されるんですが、まあ、それまでにですね、いや、イベント結構あるんですよね。いや、激アツイベント結構あるんですよね。というところで、まあ、そんな盛り上がりところをですね、まあ、本日は時系列順に、まあ、ご紹介していきたいなと思いますので、え皆さんぜひぜひ最後までご覧ください。 というところでねえもう早速やっていきましょう<音声>さあではですねまずはこんな感じというところでえ2月の19日にはあロサンゼルス舞台挨拶がございますというところでねアニプレックスの公式チャンネルにて、ま、そんな舞台挨拶が生中継されるんですけども いやー、これわざわざ生中継する理由っていうのはどこにあるんでしょうかね。何かサプライズ的な情報の解禁とかがあるんでしょうかという感じなんですが、まあ、そんなですね、えー、舞台挨拶の生中継の詳細はこちらというところで、2月の19日の午前10時より、えー、など会場でございます。で、まあ、開演が11時となっておりますね。はい。で、出演者がですね、花江夏樹さん、エメさん、そして高橋優馬さんとなっております。 はい、なんとエメさんがね、登壇というところで、かなり激アツなイベントなんですけども、いや、こちらの舞台挨拶がですね、アニプレックスの公式 YouTube チャンネルにて生放送されますので、私たちはね、無料で楽しむことができますので、皆さんぜひぜひ見てみるといいと思いますね。いや、私もですね、ちょっと海外の反応というか、海外のリアクションってどんな感じなんだろうっていうところがね、楽しみですので、ロサンゼルスというところで 楽しみななんで、えー、ちょっっとと見たいなと思っておりますはいさあ、というところで続いてなんですけども、こんな感じというところで、えー、なんと3月の1日にですね、えー、鬼滅テレビの配信が決定というところで、えー、最新情報の解禁が、いや、なんとあるんですよねって感じなんですけども、いや、現在解禁されてない最新情報としましては、こんな感じというところで、えー、放送日新予告 PV 鬼滅祭4周年情報っていうのがあ現在解禁されて いいないんで、すよねで放送日に関しましては、おそらく確実に、まあ、この日解禁になるのかなって感じですね。まあ、4月放送なので、まあ、いよいよもう1ヶ月ちょっとというところなので、はい、まあ、さすがに、うん、まあ、解禁するのかなと思ってますね。で、新予告 PV もですね、まあ、放送日の解禁とともにですね、流れるんじゃないかなと思ってますね。で、まあ、鬼滅隊4周年情報もですね、4月にはアニメ4周年を迎えますので、まあ、 おそらく、鬼滅祭今年もあると思うのでね、さすがに発表されるんじゃないかな、なんて思っております。いや、ま、あそんな感じですね。まあ、かなりね、えー、激ツな最新情報、放送日の詳細情報なんかが解禁されてくる、まあ、いよいよね、刀火事に向けての、まあ、最新情報というところで、えー、鬼滅テレビ、えー、3月の1日かなり楽しみでございます。さあ、というところで、ま、続いてなんですけども、こんな感じというところで、えー、3月の11日、そして12日、 12日にはあオーケストラコンサートがございますよというところで鬼滅の刃遊拐編のですねオーケストラコンサートがあるんですけどもいやこんな感じですねまあ誘拐編の物語をオーケストラ演奏とともに追体験というところではいはいはいまあおそらくですね遊拐編のイベントはですねこちらで最後になるんじゃないかななんて思ってるんですよね、えー、刀火事が4月から放送されますので遊拐、えー、編のイベント イベントまあ、こういった形のイベントっていうのはまあ、もう最後になりそうだなというところでねえ、皆さん遊郭編まあ、オーケストラコンサートまあ、12日にはですね。なんとオンライン配信もございますので、まあ、ちょっと気になるよーって方はですね。ぜひぜひご覧いただけたらなと思いますね。はいてな感じですね。まあ、そんな感じでオーケストラコンサートもございますね。 はい。まあ、詳細に関しましては、おのの調べてみてください。さあ、というところで、まあ、続いてなんですけども、こんな感じというところで、なんとですね、3月の25日、そして26日には、アニメジャパン2023というところで、私がかなり楽しみにしているイベントなんですけども、いや、なんとですね、鬼滅の刃の、ステージ情報もございますよというところで、いやー、かなりでかいアニメイベントがですね、3月の終わりにあるんですけども、まあ、そんな、 アニメジャパンはですね今年10周年というところで、まあ、こんな感じなんですよね3月の25日そして26日にリアル開催完全復活というところで東京ビッグサイトにて開催と いうことなんですよね。あの、かなりでかいイベント会場にて開催というところで、かなり楽しみなんですけども、いや、こんな感じですね。ブース、ステージ、コスプレ限定グッズなど、まあ、10周年アニメジャパンはですね、楽しみが盛りだくさんというところで、まあ、あの、現地に行かれる方はですね、本当に面白い、楽しいイベントになってるんじゃないかな、なんてね、えー、思っております。で、まあ、そんなステージ情報なんですけども、こんな感じというところで、 鬼滅の刃はですね、レッドステージというところにございます。まあ、3種類ございましてね。まあ、そん中のレッドステージで、そんな詳細情報はですね、こんな感じというところで、3月の25日の土曜日の11時35分から12時10分。で、出演者はですね、花夏樹さん、木藤わかりさん、川西健吾さん、花沢香菜さん、高橋優馬さんとなっておりますね。はい、というところで、まあ、完全に刀火事の、まあ、ステージなんですけども、 いやー、ちょっとね、まあ、放送日直前というところで、まあ、どういったステージをやるのかね、まあ、まだわからないんですけども、 いやー、ちょっとこれは楽しみですよね。っていうか、現地に行きたいですよね。うん、せっかくなんで、まあ、皆さんはぜひぜひ現地に向かってほしいなと思うね。まあ、そんなイベントなんですよ。で、まあ、前後にもですね、こんな感じで、え、なんと、呪術改戦とか、まあ、推しの子とか、ありゼロから始める異世界生活とか、もうめちゃめちゃ豪華なね、 うんアニメタイトル揃いの、まあ、イベントですし、まあ、他にもステージございまして、もちろん進撃の巨人とかもありますし、まあ、本当にたくさんね、えー、本当に有名なアニメっていうのは出揃ってるぐらいの 本当にすごいね、アニメイベントとなっておりますんで、ま、ぜひぜひ現地に足を運んでみてくださいって感じなんですけども、まあ、そんなチケット情報がですね、こんな感じとなっておりますね。えー、一応2月の23日の23時59分まで販売ということで、まあ、一応当日チケットとかでも、まあ、会場には入ることはできるんですが、まあ、こんな感じでステージのね、えー、ちょっと直で、こう生でちょっとステージを見たいよっていう方はですね、えー、必ずですね、この2月 月の23日までが、まあ、一応締め切りというか、まあ、チケット販売日となっておりますので、まあ、それまでにご購入くださいってな感じみたいなんですよはいちょっと注意してくださいねでまあ私も一応行こうかなと考えてますねはいまあ、現地行きたいっすよねはいでまあそんなステージなんですけどもオンライン配信はあるのかということなんですけどもいや現時点では未定ですというところでえー、まさか現地開催だけのイベントになってしまうのかって感じ 感じなんですけどもいや去年はですねオンライン配信ありましたし一昨年もあったんですよねさすがに今年もオンライン配信はあるんじゃないかななんて思ってるんですけどまあでもね、えー、怖いですよねはいというところでまあでもこれはね現地イベントで楽しむようなイベントですのでうーまあ、オンライン配信あっても楽しいとは思うんですけどねいやでもちょっとオンライン配信は欲しいよなとなっておりますねまあ、もしオンライン配信がありましたら まあ、生放送する可能性はありますねはいというところで、まあ、鬼滅のステージ情報もございますので各々、まあ、ちょっとアニメジャパンについても調べてみてくださいはいというところで最後なんですけどもこんな感じというところで、まあ、そんな鬼滅の刃がですね、えー、2023年の4月から放送ですよというところで、えー、全国フジテレビ系列にて放送開始で初回は1時間放送となっております、まあ、先行上映映画館で見た方もね いらっしゃるかなと思うんですけども、いや、あれをですね、テレビで放送するっていうのはちょっとなかなかすごいですよね。はい。で、2話以降もかなり盛り上がっていくと思いますし、4話からはですね、戦闘シーンもございますので、いや、どうなってしまうのか、伝説誕生してしまうのか、はい、かなり楽しみでございます。いや、私はですね、今までのシリーズの中でですね、一番感動できる、本当盛り上がる、まあ、編じゃないかなと思います。 思っていいますのでいやなかなかテレビ放送が楽しみでございます。同時視聴なんかもねえ、一緒にやっていきましょう。てな感じですねえ。皆さん、今回の情報は以上となります。はい。皆さんの期待、コメントなんかもぜひぜひよろしくお願いします。では、皆さんまた次回のとこでお会いしましょう。うっば